私たち東京メトロのシーブルーは名前の通りこのすぐ地下を走っている地下鉄の会社東京メトロの社員を中心に結成されたチームです皆さん質問です東京メトロ乗ってる方ありがとうございますみんな恥ずかしがり屋さんになってるのでもう一回行きます東京メトロ乗ってる方はいありがとうございますそんな皆様に答えて 今年の東京メトロの完結振り付けには東京メトロらしいところをちょっとずつ入れてますのでそんなところもお楽しみいただければと思いますではだけおくさい。今, 今日うまいもの自慢日やってると思うんですがその中で東京メトロのブースも出てますのでぜひご休憩の際にはお立ち寄りいただければと思いますあと今日お帰りの際には早くて便利な東京メトロをご利用くださいそれではよろしくお願いします さあ踊り込みの準備ができてますかーまもなく一番線に電車がまいります。黄色いブロックの内側に下がってお待ちください。ドーナー閉まります。